じゃあ、よですはい、じゃあ、やっつけやーすよー、めゃーすやっつけえっと、今日は、アラをやりますアランドザワールドですアランドザワールド、ね、大車輪ですはいで、今日は、えっと、もうほんとにゼロから始めるほんとに、アランドザワールド大車輪を初めてやってみたいっていう人のために めちゃくちゃわかりやすくやります解説をやってますはいよろしくお願いしま す, いいしーすはいじゃあ行ーーいきますはいじゃあランドザワールドやっていきます三個あのみんなに意識してほしいことがありますはいじゃあまず一、はい、個目一個目は足首の角度です足首の角度でコスケさんじゃあ足はどうすればいいですか足の角度はまっすぐじゃなくてインアランドザワールドの時は ちょっと内側に足首を曲げてあげる、はい、で、外の時は外側に足首を曲げてあげる、はい、でこの時足首を垂れないで自分の方に寄せてあげるあ、えっと、はいどっちでも そ, うそれがポイント1ですで2個目は、えっとまあ、足首こうやってあどこに当てるかっていう話で す, そうですえと当てるとこは大体こうやってやってあの足の親指ら辺 で, 親指ら辺ですね当てるんだけど 当ててるるってよりかは持ち上げる感じただポンって蹴るとつま先とかに当たってっちっちゃうから親指でグッて持ち上げるようなイメージでやりましょうやりましょう、はい、で3個目3個目は回し方です回し方だ、ね、ここが超重要だね、うん、ここができたらできますできる12はめちゃ楽3つ目はまずじゃあインの時インの時はちょい斜めにこう上げてあげる、うん、こうやってはいはいはいはいはいなんかに上げてあげると ってそしたらこういう回転かかるからこういう回転だったら正解はいです、はい、アウトはアウトの時はほぼ真上に膝を持ち上げたてあげるこうやってあー結構さこうなんか大きくフしがちやけどそれじゃダメ、ね、そうじゃないこうやって真上にやる、うん、かなが大事です大事ですはいじゃあ最後にあの今の3つを くっつければできるんだけどでも練習の仕方があるんだよね、うん、最初の位置はあの親指で足首の形をまず作って親指でちょんって当ててまさにこんな感じ<笑><笑>あーそうそうそうこんな感じこんな感じでこれができたら次はこする。 擦るとか持ち上げる感じでねさっき言った回転をかける感じで最後はこれを速くす今の今のこすり上げるのを速く足回すと、えー、キャッチできますそう3つ目は2つ目の動きをスピード上げるだけで。 でできるんで、えー、みたいなぜひこれで練習してみてくださいという感じでアランド・ザ・ワールドやってみてください練習じゃあ、えー、っと今回アランド・ザ・ワールドこれで終わりっすで僕たちあの自分たちのインスタとかねあと LINE アットでいろいろ質問とか受け付けてるんで概要欄から登録してください、はいはい、おじゃあまたねバイバイ